ようこそ、ツェップへ。ご無沙汰しております、大統領。こちらは。紹介は無用だ。ソル、久しいな。ふ<笑>ん。あ、あ。事情はレオから聞き及んでいる。貴殿らの来訪は国内でも一部の人間にしか知らせていない。本来であれば、 国賓待遇で元なしをすべきところだが残念ながらそれは次回に持ち越しだな い, いえお気遣い感謝いたしますさて早速本題に入りたいところだが実はつい先ほど他のゲストが訪れてね他のああ至急君たちに伝えたいことがあるとのことで待っているおそらく今回の我々の会合とも深く関わりのある話だろう しかしそのゲストがただ者ではない失礼だとは思うが我々も同席させてもらいたい無論ですご無沙汰しておりますザザ・トワンバカなあなたは死んだはずでは生き返ったのです い, いえ生き返らされたのです 元老院の手によって元老院だとはいつまり私は君たちの欲しがっている情報を知っている彼ら元老院の目的をそういうことのようだ座頭は元老院の手によって創生され今回のゆりかご事件に関する多くの事実を知っているという。 君たちの到着を待ってそれを伝えたいということだったおいガブリエル、チェッペの諜報員はカカシかかしかなんだとこいつが誰だか知っていれば、おいそれと招き入れるはずはね。もちろん承知していると。だが彼の入国は私自ら判断したことだ。それを言うなら、貴様が我が国の領土内にいることを疑問に思え。 法的に入国申請を受けているのは連王とその部下だけなのだぞ知ったことかそれ、うん、でてめえが元老院の手先でないことを証明できるのか証明はできないだがこの事件の結末までどれほどの時間が残されているのかもわからない私に対する疑問は後でもいいのではない 元老院が随分と昔から蘇生術を研究してきたことは我々の調査でも判明しているなぜザトウンを生き返らせたのかまではわからんがねソルまずは話を聞こう話が散漫になるといけないので端的に説明させていただこうユリカゴを操っているのは元老院だその力を使って世界を征服しようとしている そしてゆりかごの中身は破壊神ジャスティス<笑>ジャスティスジャスティスだぞ<笑>なるほど見たところ連王は予測していなかったわけではなさそうだな、ね、改めて説明する必要はないかないやぜひ詳しく教えてもらいたいジャスティスと聞いて聞き流せるものなどいまい 元老院はまたを起こすつもりなのかおっしゃることはわかります。今や列国の指揮を執り、世界の行政を思いのままにしている元老院だ。どうして今更、強大なジャスティスの力を必要とするのか、そのことですね。うん。それは簡単な話です。彼らが望む世界は、議論の場ではなし得ない。どういうことだ世界の確立か。 確率か全ての人間をある一定の文化レベルより先に成長させない世界です。簡単に言えば、元老院は人の自由を制限し、それを強要するということだ。そのために、ジャスティスの武力と統率力を制御することを目論んでいるバカなそれでは、まさにディストピアだ。マちタマえ そもそもジャスティスは完全に破壊されたはずではそうジャスティスは破壊 い, いえ確実に死んでいたそのことはそこにいるソルバットガイが一番よく知っているそれで蘇生術かでてめえはそのモルモットだったとそういうことです補足するなら あなた達たが想像している蘇生とは少し違う蘇生術の本質は肉体と魂の再生ではない何それは肉体に魂を定着させる術のことご存知の通り私は数年前に死んだしかし近じを施していたこの肉体の主は私だけではなかったエディ 彼の魂は私の死後も一時的にこの肉体を支配していたこのことに着目した元老院は肉体という器があればそこに別の魂を定着させることができるその可能性を知ったそしてその謎を解明するために私の体を無理な状態で再生させたつまり元老院はジャスティスの体に他者の魂を定着させようとしていると そうそのために用意されたのが第二次聖騎士団選抜大会ソルバットガイ君にジャスティスを破壊させ空の器を作ったのだそんな元老院は自ら神になろうとしている人の歴史に新たな神話を作るためにここにいる者たちならばジャスティスの力と生命力その本来の脅威を知っている 大げさな話ではなさそうだな。待て、彼に今の話を信じるとして、バレンタインはなぜそれに加担するやつらの目的は人類の根絶だろうが。ジャスティスの復活こそがそれと同義と考えているようだ。まあ、やつらの本当の腹の内まではわからんが。いや、やはり無理がある。緊急警報 艦内西 D 地区において火災発生報告しろ敵中です攻撃を受けた模様外からではありません敵はすでに艦内に侵入しています現在は破壊活動を続けながら移動していますいえ消えました敵の勢力はどこの所属だて敵は 私は一人です映像を照合した結果、情報部の報告にあったベッドマントだって今、巨人ブロックへ再出現した模様うカキは無効です止められません一人だとなめたまねをしてくれる。手伝いましょう。 取り物に客人の手を借りたとあってはツェップの直れだ皆事が済むまでツェップ名産の茶でも楽しんで い, ていただこう大統領は狩りには獲物を追い立てる犬が必要だからな敵の現在位置は シチの弊社です特殊部隊が応戦していますがまるで歯が立ちませんセントのが誇る精鋭がこれほどたやすくベッドマンポチョムキンの報告にあった謎の少年元老院の差し替えと考えれば筋は通るがレオ王との会合を邪魔しに来たとすればタイミングが不自然だ。 ん貴様か随分と派手に暴れてくれたな損害請求は誰にすればいい元老院かそれともバレンタインかうん寝たままでは会話もままならないかならばとっておきの目覚ましをプレゼントしてやろう うんん。なるほどこれが報告にあった貴様の得意とする転移かでは目に頼るのはやめにしようこれから繰り出す私の拳は半径8メートル以内の生きる者を見境なく必ず攻撃する。 のの技の前にはどんなに速い動きも視覚からの接近であろうと関係ない名付けたうん 第8世代超個室ベッドフレームだぞそれを生の拳でなるほど我が秘見をクリーンヒットから逃れるとはポチョムキンが勝てぬわけだガブリエル十分だこの間そうだねでは移動するよガッタワが 逃すわけがなかろう貴様の本名と年齢はどこに所属している歴史上これほど無意味な尋問は類があるまいな レオ、聞こえるか？良好だかい。この回線から連絡をよこしたということは、俺の意図が伝わったようだな。ええ？では、やはりバビロンの惨劇は元老院の仕業ということだな。ええ？間違いない。よし、詳しく聞かせてくれ。はははは。 なんだどうしたいやすまないこちらの情報はこの短期間で一気に膨らんでしまった正直それを共有できる相手がいることがこんなに心強くありがたいとは思わなかったやれやれ気持ちはわかるが隠密行動はまだ先が長い襟は正しとけそのことだがもうコソコソするのはやめにしようどういうことだ 信頼できるレオがイルリアにいてくれてよかったということだ待て話が見えないぞ無理を承知で頼みがあるある人物を解放し権限を与えてもらいたいそれでこの事件の対策は大きく進むはずだ、はあ やれやれ予定では敵の戦力を分散してその隙に君に会いに来るつもりだったんだけどねま結果的に君と二人きりで話せているわけだからよしとしようかあなたはいやまた会ったねここは君の夢の中だよ僕の体が君の近くに来れたから侵入できたというわけだ最もっともすでに僕の支配下にあるわけだから 僕の夢とも言えるけどね何者なの僕のことはベッドマンとでも呼んでくれたまえ君のお母さんからお使いを頼まれてきた母さんの聞いてないそりゃそうさ僕が言うなれば君の上司だ今回の作戦の監督といった立場だねだからもちろん最後の最後まで知っているあなたは人形じゃないの 母さんがそんなものを信用するはずがない<笑>僕は特別なんだよ人形は人形例外はないまったく融通が利かないな僕から見たら君の方がよっぽど人形なんだけどねでもまあ仕方ないかやっぱり君も使い捨ての道具だったってことかなそう私は道具母さんは道具しか愛さない 愛だって<笑>言葉の使い方を間違ってるよ分かってるだけど道具にすらならないものを母さんは必要としないならば聞こう何で君は自爆しなかった<笑>こうして捕虜になっている間にいくらでも機会はあったはずだ道具としての役目を果たせていないじゃないかエルが私の力を束縛している エルああ君の妹かなるほど君たちはお互いに力の制御ができるのだったねまったくめんどくさい設定だなエルのことを知っているなんてあなたは本当に母さんの使いなのさてどうしたものかこうなると僕が君を処理することになるが母さんがそれを望んでいるの そうだ君はゆりかごの目的地を知っているそれが敵に知られれば作戦が全てごわさんになるかもしれないからね心配しなくても私は話さない信頼していい信頼ねその言葉も間違ってるよ信頼っていうのは仲間同士で使う言葉だ仲間そう仲間は一人一人違いがあって替えの利かないものだ僕のようにね 君のような道具と違って誰でもいいってわけじゃないんだ違いが違いがある方がいいの<笑>道具は必要な時に必要なことができればいいはず母さんはそれが一番大事だって言っていたそそれは君の理解力が未成熟私は違うではないの感情がないと違うにはなれないの は何をやってるんだこんな人形を相手にもういい悪いけど終わりにさせてもらうよこれは君のお母さんの意思だわかった私を処分してでも一つお願いがあるお願いあの犬も 一緒に連れていけない<笑>君は捕まってる間に何があった本当に感情があるじゃないかこれでは人間と変わりないなんてことだこんな少女を僕に殺せというのか<笑>誰か来る一旦退散するよ なぜあなたはここに来るんだ何度も言わせるな。 お前を笑わせるためだそれに何の意味があるの私を笑わせることができてもあなたたち人形の得にはならない孫徳の問題じゃねえよ俺がただそうしたいだけだ私は遠く与えられた使命を果たす以外に何の価値もないだから得にならない行動を好むあなたたちの気持ちというやつが理解できない それが何かの誰かの利益になるの利益とか難しい言葉使うなよな俺が何か思うことにいちいち説明とか理由が必要なのか私は正しい答えを出さなくてはいけないそれ以外の余計な行動も許されてはいない正しい答えってなんだよ親父とかカとかみんながまずいって言ってるもんを俺がうまいって思うことは間違いなのかそんなの人それぞれだろ 仮にどっちが正しいなんて答えがあったとしても俺はそれをうまいって思ったんだったらそれでいいじゃねえかあなたの例えはちょっとわからないあもうだからよああそうだじゃあラムは神様ってやつを信じるか神概念的なものと存在としての具体的な対象の定義は理解しているけど 私はそのどちらも証明に至るほどの情報は違えよラムがどう思ってるかだよバーガー送った時に自分だけの感想があっただろうそれと同じだよだからわからないしょうがねえなあじゃあ見本を見せてやるよ窓の外見ようぜ 本当はこれを一緒に見ようと思ってここに来たんだ綺麗だって思わねえかわからないそれはラムが表現できる言葉を知らないだけだ俺はさ超綺麗だって思うね超ああ俺にはそれだけで十分だ この気持ちこの景色も何か難しい言葉とか理屈で説明されたくないんだだったらこの空は神様が作ったから美しいって言われた方が楽しいねだから俺は神様ってやつがいるべきだって思ってるこれは正しくないかそれは願いだ存在の証明ではないそうだよ でも何でもかんでも白黒はっきりしてなくたっていいんだよだからラムも自分がこうじゃなきゃいけないなんて決めつけなくたっていいんだでもそれでは私は道具にはなれない違うよラムは道具なんかじゃない違 う, うてめえいつの間に ベッドマンは私を処理しに来ただけ犬を連れて行きたいと私が言ったからあいつも殺されたあなたに危害は加えない何言ってんだよ処理ふざけんな あ, あな、なんだよ 犬はすまなかったねでもこれが一番手っ取り早く分かりやすいと思ったんだ君にはどうやら感情があるだから「代わり」という意味を知るべきだ代わりそう現在犬の種類は682種類確認されていてイリリア国内だけで3120万匹が存在している。 ましまてや魔法剣ともなればさっきのこと全く同じものだって作れるんだつまりいくらでも代わりはいるなでてごらん違う違う。違う これじゃないどうして同じ犬なのに何が違うのそうだこれが代わりということだでも君は前の犬が好きだったんだよね<笑>みんながそれぞれ違うの<笑>私も。 私も違うのラム説明してくれないかどうしてラムレザルを処分しなかったこっちが説明してもらいたい君は知っていたはずだ 僕は少女に手は下せないどうして彼女たちに感情なんか与えたんだこれは完全にミスキャストだ君の責任だぞそれとも僕も必要ないというのならどうぞあとは一人でやってくれたまえ分かった悪かったよだから落ち着いてくれ絶対確定世界の実現には君が必要だ 僕も悪かったしかしこうなるとゆりかごの目的地が割れることを覚悟しなければならないそうだね彼らの行動を止められるかな僕も伊達屋水峡でやってるわけではないよこの命に代えても絶対確定世界は実現させるああ頼りにしてる。